はあ、横断歩道で歩行者の跳ねられる事故の減らんね大体いい苦労なってからが他ですもんね反射材ももちっと急させなんですねなあ横断歩道に人おったっちゃうが止まらん車おっとですよ大体いい運転もらう問題ですけんそりゃね 手前運動場、まだまだ広めなんねこれを見たらここニュースをお伝えします今日午前10時ごろ横断歩道を渡っていた男性が車に跳ねられ意識不明の渋滞となっていますよしよし、今回も楽勝だったなこもってやらっしゃ、横運転手さん おっかねおっかね大ですか大ですか警察では詳しい事故の原因を調べています車の気を取りに渡っけんだ ホンダコッタン、だいたい車が優先だけんねほっ、コケモーラース渡らすだろうかよか行こ、車が優先 ててて。手前運動。横断歩道で歩行者を見かけたら。必ず横断歩道の手前で止まって。どうぞと手を前に。それが。手前運動じゃ。でも車が優先じゃ。歩行者が優先。 ーかららのお知らせです横断中の事故をなくすためドライバーは歩行者を見かけたら横断歩道の手前で車を止めて「どうぞ渡ってください」の合図として手を前に横断歩行者は「渡ります」の合図として大きく手を上げて渡ってください これを見たら人と車のより良い関係を築き、交通事故をなくそう。